V ようっぷべ、YouTube、グループ史上初となる3000万回再生を突破突破。ツイッターでファンから歓喜のツイートが相次ぎ、ハッシュタグ、祝 い, い恋ふる3000万回がトレンド入りを果たした。同 MV は昨年9月4日に公開され、約331日間で3000万回再生を達成。ネット上では、大好きな名曲、 これからも、たくさんの方に愛されますように、最近のかっこいい MV もいいけど、改めて、恋フル、見ると、世界観から可愛くて、ほんわかする。バチバチに決めるキンプリもいいけど、キラキラキーンキュンさせてくれるキンプリも、大好きピンク衣装が可愛くて月と星の世界が、素敵などと恋フルへの思いを綴るファンが相次いでいる。 なお、シングル、コイフルの初週売り上げは 44.2 万枚。キンプリの CD 売り上げトップは、2018年5月にリリースされたデビューシングル、シンデレラガール、初週 57.7 万枚。だが、同曲の MV は今月3日現在で約2370万回再生となっており、コイフルはこれを大きく上回っているのだ。 YouTube ではダンスをメインにした MV が再生数を伸ばすと言われていますが、恋フルは決して激しいダンスナンバーではなく、ジャニーズの王道を行くキラキラライドルソング。それでもこれだけ再生数を伸ばしたのは、キンプリ最大の武器であるビジュアルの良さが際立つ演出がなされているからかも。ダンスがなくとも顔で勝つといったところでしょうか、ショー。 そんな土直球のアイドルソングがハマりやキンプリですが、一方で、マジックタッチや一番といったダンス曲も高い評価を得ているのですから、本当に武器が多いなと感じます。エンタメシライター。恋ふるといえば昨年8月に公開された平野紫耀主演の学園映画かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦からファイナルの主題歌に起用。 同シリーズは19年9月公開の第1作目が興行収入 22.4 億円のスマッシュヒットを記録し、これを受けて制作された2作目はファイナルと銘打たれたが、配給会社の東宝や制作幹事を務めた TBS にはシリーズを続けたいという思惑があったようだ。第1作目がヒットしたこともあって東宝は同シリーズをもっと何本も作りたかったみたいです。 よ。原作漫画も人気だし、主演の平野と二番手の橋本館内外は無名に近い若手俳優で固めているため、ギャラもかからない。さらに撮影期間も半年とかからないため、とにかくコスパがいい。下手なアクション映画をやるより、よっぽど儲かるという話ですよ、章。 ちなみに、プロデューサーが TBS の人間だということもあって、一時はレンドラ化の構想も浮上していたとか。ただ、ジャニーズサイドが平野の俳優としてのステップも考慮してか、もう制服ものはやらせたくないようで、とりあえずタイトルに、ファイナル、とつけて、これで完結ということにしたらしいです。テレビ局関係者。 とはいえ、原作漫画が今も連載中であることもあって、3作目を期待するファンも多い模様。主題歌である、恋ふる、への反響をきっかけに、奇跡のファイナル撤回。なんて展開もあるかも。ショウヒラのヒラの仕様さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。